はい本日はですね原付きの免許を取ったけどどんなバイクを選べばいいのか分からないという方にぜひ見ていただきたい動画となっておりますそうじゃない人もぜひ見ていってください It's s h o r t i m e どうもケンですよろしくお願いしまーすはい早速ね本題に入っていきたいんだけど原付き初心 原付初初初心心者、者いやバイク初心者の方って、まあ、最初にね、どんなバイクを選べばいいのかって分からない人も結構いると思うんですよまあもう俺あれ買う場合とか私もあれ買うけーんとか決まってる人もいると思うんですけどそんな方にもねぜひこの動画見てほしいはーい、はい、で原付バイクって大きく3つのタイプに分かれてるんよねはいまず1つ目スクータ ー, ー, ターはい出たスクータースクーター知らない人っておらんやろ もう学生からねおばちゃんまでも幅広い世代に愛されてるからねこのスクーターの魅力はね何といっても荷物が入るしかも結構荷物入るけんねスクーターのあの、シートの下ってだけあの、荷物は、まあ、もうバイク乗りながらもう枯らいたくないとかそういう人にはもうねもうベストマッチなバイクやと思うスクーターはあと女性はスクーターはね足広げんで乗れるけんスカートで乗れるたりね長いよねしかも 操作がめちゃくちゃ簡単。簡単で扱いやすいです、スクーターは。まあ、初心者の人はね、このスクーターから始めてみても、いいかもしれん。はい、二つ目。ミッションバークッンバーク バイクらしさを味わ何たってクラッチは操作せんとでけんけんねもうギアチェーンしながら運転せない関係もうバイク乗ってますみたいな感じがめちゃめちゃ味わえるんよこれもう俺バイク乗ってるぜ私バイク乗ってるぜみたいなねでも個人的におすすめなのはこのミッションバイクやねもうギアチェーンするのがめちゃくちゃ楽しい、うん、もうなんかバイクバイクを楽しみたいんだったらもうミッションバイクでもこればっかりはね乗らんとわからんけんねうんぜひ 乗ってほしいですミッションバイク3つ目カブはいカブこれもねメジャー中のメジャーよね新聞配達のおっちゃんから三郎さんまで愛用してるけどねこのバイクはもうバイク界のタピオカカブのいいとこっつったらねもう実用性もあるし走る楽しさも味わえるってとこなんよギアはあるんだけどあのクラッチ操作なしのペダルだけのギア操作なんで もうミッションバイクよりも全然楽です運転はで荷物もねあの後ろの荷台にあのくくりつけて乗っけられたりとか前にカゴカゴがついてる株もあるんで、まあ、なかなか収納性もあると思いますレッツサブローさんはい大きく分けてこの3つですあとね原付きのいいところもちょっと話しておきたいんやけど原付きってもうマジでマジですこぶる燃費がいいんよ まあ、車種にもよるんだけど、もう、リッター50から70なんて、もう、ザラけんなんと言っても、行動範囲が、ブーン広がるよね。今までチャリだったのが、バイクってやばいけん。まあ、俺も初めてバイク乗った時ね、もうね、したもん。まあ、もう何が言いたいのかっていう と, てと、バイクは最高ってこと。はい、今日はですね、こんな感じで動画を終わりたいと思います。さあ、ここまで話してきましたが、あなたは一体どんなバイクを選びますかざっくりね、えー、スクーター、 ミッションバイクかぶって話してきたんですけど詳しい操作方法とかは YouTube でググれば出てくると思うんでそちらをご覧になってくださいあなたが素敵な一台と出会えるようにレッツサブローさん